はい、えー、こんにちは、サルです、えー。皆さんはアストロプロダクツってご存知でしょうか、えー、と工具とか、なんか車とかバイクの整備用品なんかのお店っていうイメージで、あんまりこのキャンプ用品となんかくっついてなかったんですけど、私の頭の中で。えー、ただ先日訪問するとですね、なんかこういう、えー、キャンプグッズ的なものがかなりこうバリエーションを豊富にあってですね、 で、なんかしかもこう激安でですね、これ使えるのかなということで、まあ安かったのはおそらくたまたまセール期間だったからということではあるんでしょうけど、まあセール期間じゃなくてもですね、あの本当に安いクッカー類と遜色ない大差ないぐらいの価格帯なので、これはちょっと一回使ってみようかなと思って購入しました。アルミケトル OG004 キャンピングケトル。 えー、登山や、えー、キャンプでティーブレイクでうんぬんと、えー。サイズがですね、えー、と一番、えー、横の長いところで150ミリ。えー、深さが、深さていうか縦が130ミリぐらいですね。で、水が500ミリリットル入るアルミのケトルとなります。えー、持ち手にはね、シリコンのコーティングが施されていて熱くならないということですね、えー。これね、欲しかった理由は、あの、まあ、ケトルいっぱいあるんですけど、 あの小さいということですね。はい。まあ、小さいのがね、ちょっと惜しかったんです。っていうのが、どこかに持ち出すときに、ケトルって結構邪魔にならないですか。あのー、形がね、あのー、綺麗な丸とか四角じゃなくて、なんか歪なので、あのー、なんかね、こう、邪魔なんですよね。他のものとスタッキングもしにくいしですね。だ, からもだったらもう、スタッキング無理にしなくていいので、これ単体で、 持ち運んだ方がいいのいいかなと潔くあの諦めてですねでこういう小さいのがあればいいなと思ってでそれがしかもたまたま激安だったのでまああのアストロプロダクツにはケトル買いに行ったわけじゃなかったんですけど普通の工具買いに行ったんですけど、えー、ちょっと買ってみてレビューしようと思いましたはいなかか可愛らしいねあのシリコンの取っ手がついてますねはい で非常に小さくてですね、コンパクトです。ちょっとこれね、下で洗ってきたんですけど、ネジでね、えー、取っ手を止めてますね。はい、えー、すごいね、このシャークフィンのね、形をした。で、アストロプロダクツっていうね、プリントが施されておりまして、アルミのね、ちょっとあの質感はね、すごくいいですね。で、これあのー、こんな感じで、えー、このツルの部分がね、 3段階でカチッカチッと、まあ、ロックされるような形になります。はい、えー、気持ちいい感じですね。で、外れるのかっていうと、まあ普通に握っただけではね、外れないような、割とね、あの、精度の良い加工をしてるのかなという感じでした。蓋も軽いしですね、えー、アルミなので、で、サイズがね、先ほど言った通り、あり、私だったらまあちょっと手大きめなんですけどね、 もう完全に片手よりも小さい手のひらよりも小さいねコンパクトな感じですまあこれで 500ml 入るんだったらえちょうどいいなとまあソロ用にはですねでこれ何がいいかっていうとですねさっきあの洗った時に気づいたんですけどお湯を注ぐ時ってこうねあの最後の一滴まであの使う時は出したいじゃないですかで90度まで行くと蓋がねパカーンと落ちる時あるんですけどこれ落ちないんですよねわかりますかねこんな感じです あの蓋の上の部分がですねちょっと内側にこう何て言うんですかねへこんでいるというか閉じているせいで落ちてこないんですねこれねあいいアイディアだなと思いましたあのもちろんね今のお湯の注ぎ口をし て, してますけどあのどの方向でねやっても同じでしたねこれね素晴らしいですねでそこはこんな風にエンボスのねちょっとこう強化された、えー、アルマイト加工のようになってますね じゃあ実際にねちょっと使ってみましょうえー、今日もねお休みなんでね9月の下旬ですね、えー、庭でこれあのペンギン缶のウッドストーブちょっとあの前回取った時はね壊れてたんですけどまあ壊れるも何もいつ も, もサビサビサビなんでね<笑>、えー、何が壊れてて何が壊れてない状態かよくわからないんですけどまああの二次燃焼がちゃんとできるように、えー、落ちてたカトラリーラックは持ち上げて で、えー、これ 2, 2層構造にしてますだからねあんまり煙が出ないんですよねこんな感じですはいで裏山を散歩する時に拾ってきた、えー、これ何の木かなちょっと分かりませんけど、えー、小枝をね、えー、いつもあの乾燥させてますのであの摘んであのそれを切って、えー、薪にしますはい、えー、気持ちいいですねなんかねだんだんこう寒くなってくると焚き火がね本当に気持ちいいので じっと見てても面白くないかもしれませんけどちょっとねお付き合いくださいこの瞬間はねあのちょっと編集でカットしたくないものではいでもう炎も安定したのでね、えー、早速、えー、湯を沸かしていこうかなと思いますもう小さいケトルなんでねあのロストルとか使わずにこんなちっちゃいこのサビサビですけどあの百均のね、えー、ごとくでやっていこうと思います はい、勢い炎はね結構勢いよく燃えてるんですけどねまあ980円だったかな安かったのでもうガンガンねもう燃やすつもりでね直火で最初から投入しますちょっとね上のせるとね煙が出ちゃったのであの皮膚希望でねはい皮膚希望があるとね煙のコントロールは簡単ですねガンガン燃やします えー、水をね 200cc ほど今回入れてみましたでもう 200cc なんでねこの炎だとね結構すぐに沸きますね、えー、食材ねすぐ近くのスーパーで買ってきましたエリンギとかゆずあとお餅とね、えー、のちょっと冷凍のシーフードミックスも持ってきて、えー、まあ初仕様なんですけどちょっとね、えー、料理をしてみようかと。 まずはイカエビ、えー、そしてこれ何かねエリンギですね松茸じゃないんですけどあとあの貝あさりかなもなんかあのシーフードミックスに混ざってたのでその辺を適当にね沸いた湯にぶち込みますはいこんな感じですねで長谷園の松茸の味のお吸い物はいえー、ちょっとね、えー どんな感じになるのかなということでやってみますちょうど炎もねもう弱くなってきておき火になったのでこの状態で、えー、5分ぐらいかな、えー、ちょっと置いときました、えー、自然にねそうすると全部中で味が混ざってね美味しい感じの出汁が取れたんじゃないかなと思いますねどうでしょうか はい、では早速ねちょっと出汁をね味見してみたいと思いますこれね思わずね思わずねあの本当にね叫びたくなるぐらい美味しかったですね何なんでしょうね焚き火でやったせいなのか 何でしょうね 半, 半分はね大型2円の味なんですけどね残りの半分がねこう絶妙にだしが出てましたねでちょっとねすだちが良かったんですけどすだちなかったんでねゆずをこれ買ってきて、えー、絞って味変させて飲んでみます いやーいいですね美味しいですねでちょっと中の具をね今度はエリンギとか、えー、これ何かなイカとかエビとかはい、えー、でお餅ですねなんかお雑煮みたいになってきましたけどなんか餅メインみたいになってますけどはい<笑>ちょっとねこういう風にしてさっきかあの柚子もちょっと絞ったんでこれでいただきますいやーもうね結構最高でしたねこれね はい、もうこうなりますよね当然ね、えー、ちょっともうお正月気分になってしまってますけどこんな感じで、えー、楽しく過ごしましたケトルね良かったですね、まあ、感想としてはねもう全然あの値段でこれならねあの言うことないんじゃないかなと思いますはいあとねなんかついでに買ってきたスーパーにあのキャンドゥもあるもんですからえっ、ー、とこのミニ鉄板のケースがね 売ってててたたののを見て購入してきたので、私が作ったこのハンドル付きのミニ鉄板これも入るかなと思ってちょっと試しにねこれおまけですやってみましたはい、あの合皮なんですけどね割とやっぱ合皮だから強いのであのいつまでも使えそうであこれいいですねまあさすがにビニールの袋に入れとくよりはいいですねちょっと余裕がありますねこれねああいう風に折り曲げれるぐらいの幅があるので だったらもうちょっとなんかね、えー、鉄板は使った後油まみれになるのでんこんなボロ布とかねなんか、えー、新聞紙みたいなものとかねク ッ, キ, あのクッキッチンペーパーとかそんなんで包んだ方が汚れないでいいですねこれダイソーの丸四角編みこれも入るかなと思ったらこれダメですね残念ですこれ入ればね鉄板と網が入るんですけど、えー、こんな感じで、えー、使っていきたいと思います ご視聴ありがとうございました。